こんにちは、G です。今回は Ubuntu 20.10 グルービーゴリラをちゃんと検証します日本語入力設定目に優しい設定動画再生環境の整備 SSD ブートなどを試しますが問題山積でまずはインストール初期設定やアップデートまではお約束のことなので高速で回します OS イメージは画面の Ubuntu サイトからダウンロードしました。できるだけ Ubuntu までで設定した状態に少しでも近い状態にできればいいなと考えてます。いきなりですがオーバークロックから始めます。ターミナルで sudo nano ス, スラッシュブートスラッシュファームウェアスラッシュコンフィグテキストとタイプ。 従来はコンフィグテキストに触らせないようユーザーコンフィグファイルというのが別にあったんですが今回はなくなっているので直接編集します文末に画面のコマンドラインを追加します終わったら保存して再起動します NeoFetch を入れてみましょう sudo apt install ネオフェッチとタイプ。ネオフェッチとタイプして CPU を確認します。オーバークロックうまくいってますね。次に Tweaks をインストールします。部分 u ソフトウェアを起動して Tweak で検索して GnomeTweaks をインストールします。待て Tweak はほんとよくできてるんですが、 GnomeTweak は UI も機能も今一つというか星二つです。Tweaks は Activity の中のユーティリティフォルダー内にインストールされていますので起動してください。アピアランスを選んで見た目を変えます。Applications はやるダ Dark を選びます。Dark テーマです。 カーソルはやる。アイコンはフュミニティダークを選んでいますが、見た目ですから皆さんはお好みでどうぞ。カーソル、色だけじゃなくて大きさ変えられるといいんですけどね。デスクトップの壁紙もここで変えられます。変更しませんけど。フォントを選んで、表示フォントのサイズを少し大きくしておきます。これは個人的理由なので、 皆さんは必要に応じてご自由にどうぞ。ウィンドウタイトルバーでボタンの位置変更をしておきます。ダブルクリックではトグルマキシマイズからノンに変更。これでウィンドウが不要意に画面いっぱいにならなくなります。トゥイークスを閉じてテキストエディターを開きます。タイプしたとき、 セレクションカラーのせいで文字が読めないダークテーマにしたからなんですがこれを直します設定でフォントカラーを選んでスキームを変えます次は VLC をインストールします部分 u ソフトウェアを起動してカテゴリーの中には VLC がありませんね。検索すると、ありました。インストールしましょう。実は昨日まで検索しても VLC がなくて、アプトインストールやスナップインストールを試してたんですが、動画を用意して VLC で再生してみます。使用するのはクリエイティブコモンズで公開されている東洋タイヤの動画です。 音が出ない Ubuntu までと同じでサウンド設定でラズベリーパイ本体の音声ジャックがデフォルトになってるからでしょう。設定を開いて見てみましょう。 当たりでしたね。出力デバイスを切り替えると音が出るようになりました。でも問題は入力デバイスが表示されていない。これだと設定変更する手立てがないので、起動ごとに毎回サウンド設定しないと音が出ないままです。明らかにバグと思いますが、部分2音に弱いのかな 今度は標準搭載のビデオアプリで動画再生を試しますデコーダーがないって怒られましたそうだ思い出した Ubuntu はコーディック入れないといけないんだったターミナルを起動して sudo apt install u ぶんつうリストリ i ティットエクストラスとタイプしてインストールします もう一度ビデオアプリを試します今度はちゃんと再生できてるようですねでもよく見るとコマ落ちひどくないですかこれで使い物にならないなことのついでにセルロイドをインストールしますターミナルを立ち上げて 画面のようにタイプしてください。これ、リポジトリの登録です。要は、アプリのある場所を登録するということ。それから、sudo, apt, install, セロロイドでインストールできます。 早速セロロイドで再生を試してみましょういいですね問題ない。 これだけだと面白くないので、先ほどのビデオアプリと比較してみましょう。同じ動画を同時に開く実験です。 アプリの方は止まりまくりですね次は日本語環境をインストールします設定から「リージョンランゲージ」を選びます下の方の「マネージ・インストールド・ランゲージ」をクリック 言語サポートウィンドウが開くのでインストールボタンを押せばあとは勝手にインストールしてくれます設定からモズクの設定はできるんだけどファイテックス設定がないんですターミナルでファイテックスコンフィグをインストールしたんだけどアクティビティに出てこないし検索しても出てこない もう一度言語サポートを見てみると im のリストにファイ y t e x がないんです部分 u ソフトウェアで検索してファイ y t e x コンフィグをインストールしてみると見かけは動くんですでもインプットメソッドに何も表示されず変更もできないので サポートされてないいみたい VLC を使っていて挙動がおかしいことに気がつきました動画再生を繰り返そうとすると動作しないんです今再生してますよね終了して別動画を再生しようとすると何も起きない何度やっても システムモニターでプロセスを見てみるとうまく終了できてないようです強制終了すれば再生できるようになります。 ですけど11月5日のアップデートで正式に USB ブートがサポートされましたので早速 SSD 起動を試したんですが。 標準店舗のディスクアプリでベンチマークをします。絶対に SSD 起動は使ってはいけません。どれだけひどいかベンチマークで見てください。ベンチマークが選ばれてるのに始まらないでしょ ?SSD だからもたついてるんです。もたつきも含めてご覧ください。まもなく始まりますから。 待ってる間にもう一度言います SSD 起動は使ってはいけませんというか使えるレベルにありませんベンチマークが間もなく始まります 左は SSD のオリジナル OS を SD 起動した時の同じ条件のベンチマークです SD 起動はもうベンチマークが終わってしまったので結果を静止画でご覧ください SD ですから速度は出てませんが重要なのは転送が安定していてエラーがないことです なんで SSD 起動ではベンチマークに時間がかかるのか ?IO エラーが多発してるからです。ベンチマークのグラフでも不安定であることが確認できます。ゴリラ以前ではブートローダーから U o o t シーケンスを経由して Linux カーネルにアクセスしていたんですが、ゴリラでは U o o t を排して直接カーネルアクセスするよう変更されました。 新しい取り組みの第一弾がゴリラというわけです。将来的にはより良くなることは自明です。しかし、ラズベリーパイユーザーとして、ゴリラはどうなのかあえて言うなら、ラズパイユーザーはゴリラに手を出すべきではないと思います。まもなくベンチマークが終わります。結論を言うなら、 SD の方が2倍速くてストレスがありませんご覧いただきありがとうございました SSD の不具合があまりにひどくてでもネットにはそんな情報はありません自分だけが悪いのかなぁといろいろ試してみたんですがダメでしたひょっとして SD の性能が高すぎるんじゃないか ちょっと悪い冗談ですね。デベロッパーの皆さん、頑張ってね。ではまた次回。